ははいではシマノの E チューブプロジェクトを開いていきます、えー、ロードを選択しますで接続確認ですはいこちら OK で次へ今ユニットを認識中ですスプリンタースイッチ使いですが使ってないんでいいえいいえですねはいこういう形で接続完了しましたはいではこのカスタマイズを押していきます リアディレイラーの調整、アジャスト設定ですね。はい、こういう画面になります。 はいえー、リアディレイラーの調整の方法なんですけども、えー、まずリアディレイラを5枚目のギアの位置に変速させますで、えー、初期位置から内側へ16段階外側へ16段階合計33段階の調整が可能です調整時には調整方向が確認できるようにガイドプーリーが行き過ぎてから戻るという誇張した動きをしますガイドプーリーとギアの位置確認をするときは 最後に止まった状態で行うようにしてくださいで1番、えー、クランクを回しながらチェーンが4枚目のギアとして接触してかすかに音が出る位置までガイドプーリーを内側へ移動させますで2番シフトアップ方向へ4回操作しガイドプーリーを外側へ4段階移動させた位置が目安の位置ですやってみましょう 5枚目の位置ですね内側にチェーンがギリギリするぐらいまで移動させてみます今ちょうどぎほんの少し、えー、ギアと滑る音がしてますですのでここですねここから戻していきます4つ戻すということで結局ゼロのところさっきのちょうど合ってるところでしたね 今からするところまで、ちょっと動かしていきます内側に動かしていきますこれでギリギリとってますかねもう一歩行くと、完全にする感じなんでこれの一個前ですねこれがまあ ギリギリ吸ってるぐらいなんでここからプラス四なという形になりますこれで今一番調整された状態になってますはいこれで調整終了ですはいではスムーズにもう一回やってみます ははいい大丈夫ですね、はい、今回はシマノの電動シフト DI2 の、えー、ディレイラーの調整を、えー、パソコンの e t u b e プロジェクトというアプリケーションを使って調整しましたパソコンを使うとマウスでこうクリックしてカチカチカチっとやっていくだけで簡単に調整ができるんで、まあ、誰でも簡単にディレイラーの調整ができるんで、まあ、電動シフトは組み立て初心者にもおすすめだと思います どうでしたでしょうか。役に立ったと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。